どうしたんだいあっ、お前、禁止。2年前のあの日、私は確かに宇宙からあのまがまがしい強制が落ちるのを見ていました。初めに抱いたのは恐怖という感情。 でもすぐにあの泣き虫の少女を助けたいという思いが恐怖に勝ったのですあれが星の家に落ちる前に少しでも遠くにあの子を逃がさなきゃ気がつくと私は少女の小さな手を握り静止しようとする大人たちをはねのけ星の家の外へと駆け出していましたそして ちょうど町にたどり着いた時あの禍々しい強制が私へと落ちた 確か私は軍に捕まってテーよかったどどうしたんですか卑弥呼さん急にその抱きついて死んじゃったかと思ったんだからね私たちのために一人で残ってルナちゃんを助けるために軍に捕まって私たちがどんなに心配したと思ってるの 死んじゃったんじゃないかってもう二度と目を覚まさないんじゃないかって私もみんなも心配で怖くてこの高寺ひみこさんひみこその辺にしてやれ困っているぞ<笑>とはいえ 命令にはない独断を行ったんだ後でしっかりと説教してやる覚悟しておけ全く自己犠牲だなんてありえないくらい非効率だわ全然完璧じゃない同感ですわ淑女はどんな時もエレガントにですわよはいこれ 今回かかった医療費の請求書ね毎度110100000うわ何このえげつない数字中古の作業用クエーサー変えちゃうじゃんちなみに理事は統一ね悪魔がいるあでもステラギアの方は心配しないで 防衛局の予算と資材でしっかり直してあげるからどうしましょう知らないうちにすごい借金を抱えてしまいましたどうやら高い勉強量になったみたいだねとはいえ君が無事に帰ってきてくれて嬉しいよアステリズムの管理者として君にこの言葉を送ろうおかえりテラマスター 無事に戻られて何よりですですがこれまでと異なりマスターは一人ではないのです今後はご自身も大切にしてくださいそうですねこうしてみんなに心配してもらえるのは嬉しいですけど同じくらい悲しみがあったと思うと胸が痛みますそれとヨダか 私はずっと一人だったわけじゃありませんよいつもヨダカが隣にいてくれたじゃないですかあなたが誰よりも私のことを心配していたことくらい顔を見ればわかりますそのくらい長い付き合いじゃないですか私たちそのように思っていただきウキは非常に嬉しく思いますあのところでルナはどうしていますか 確かだかに頼んでアステリズムに連れて行ってもらったと思うんですがあの子なら無事よ全身ひどい怪我だらけだったけどもう命に別条はないわ安心しなさいありがとうございますヌスさんちなみにはいレれあの子の治療費の請求書ね利子も同じと1、ま、ーン。 鬼かこの医者はそれとルナちゃんですが残念ですがテラちゃんが軍に囚らわれている間に GT ラボ本部に移送されてしまいましたわそうですかでも大丈夫すぐに会えるよアステリズムの次の行き先地球になったからえっそうなんですか アステリズムは現在回収したオリジナル1を地球にある GT ラボ本部へ移送する任務中だどんな形になるか分からないが任務達成の暁にはルナと会いたいというお前の願いも叶う可能性がある悲観することはないそうかテラ君の意識が回復したか 心きなく地球に降りれますねオービタルリングで建造されたアステリズムにとってこれが初めての大気圏突入ミッションになる128回のシミュレーションを重ねたとはいえ君たちの命を預かっている以上油断はできないこれから僕はカンの相談に専念させてもらうメディア君作的は任せたようん任せてアニメみたいに。 適当一緒に大気圏突入なんて嫌だもんね実際にア、メディア、絶に大気圏突入の通達を頼むなんか也不是只有鋼弾があるような場景啊アステリズムの全クルーに告げますこれよりアステリズムは地球に降下しますクルーはそれまでに突入の準備をしてください繰り返しますやっと地球に帰れるってわけか おい機機体や機材の固定はどうなってるもちろんそんなのとっくに終わらせてるねえ、ブリッジに行ってもいいかな一度でいいから、カーマンラインから地球を見てみたいんだーカーマンライン。海抜1 0 0キロメートルに引かれた宇宙と大気圏の境界を示す。仮想のラインだったか<笑>それそれバカ野郎 任務ののの間にてめえの持ち場を離れるってのか甘えた根性してるじゃねえか、うん、んなこと考えてる暇があるならきちんと固定されているか見回ってこいおい誰かおやつさんに言ってやれよお嬢にしては珍しく楽しみにしてただろ俺見ちゃったんだよなスター・チャイルドみんなで見ようって約束してるとこじゃあお前が助け船出せよ バカおめえ相手はあのおやっさんだぞ仕事の理なんだぞ半端な仕事を許すわけねえってだよなうん、うん、あそうだよねここを預かるメカニックとして半端な仕事はよくないよねもう一回見回って確認してくるよおい 艦がどういうふうに大気圏に突入するのかを知るのも勉強の一つだ確認が終わったらブリッジに行ってしっかり勉強してこい、はあおじいちゃん<笑>ありがとうたくん行こってらブリッジに見に行こう見に行くって 何をですかもちろん地球を遠くから見る地球も綺麗だけど大気圏から見る地球の別格なんだ行きましょうマスター大気圏へと降下する間から見下ろす地球に陶器は好奇心を抑えられませんでは行きましょうか大丈夫一人で歩けるこれから先揺れるかもしれないし肩を貸そうか 大丈夫ですもしふらつくようならその時はお願いしますこうしてゆっくり読書に浸れるのも久しぶりねあーこの本の紙質最高だわーアステリズムの全クルーに告げますこれより。 アステリズムは地球に降下します。クルーはそれまでに突入の準備をしてください。繰り返します。ここにいたのかマーキュリー。よし、ブレッジに行くぞ。え、あ、あちょちょっと、私は読者をあっずい払わないだってば。さあ、ね、野心就是说被太陽拽着走。 どうして、うちゅうか、ら地球を眺めながら、ブドウジュースもしばらくは、お預けですわね。ちい実にエレガントな味わいですわ。やはり、ワインメーカーの作るブドウジュースは格別ですわね。アステリズムの全クルーに告げます。これよりアステリズムは地球に降下しますクルーは それまでに突入の準備をしてください繰り返しますどうやら時間のようですわね天の川造船のものとしてアステリズム初の大気圏突入を見届けませんとですがもう一口<笑>なちにのんびりといっぱいしてるのよほらさっさと行くわよって ずいぶんと美味しそうなもの飲んでるじゃないあんた飲むの遅いし残りはあたしが処分してあげれば反正に喝はまんえあちょうらですあなた一体何をはあたかしのとっておきが なかなかいいえぐみしてるじゃない、かね。さんじゃ、さっさとブリッジに行くわよいよいよ地球への降下を始めるんですねマスター、大気圏に突入の際、船体の激しい振動が予想されます 闇み上がりの体である以上座るかどこかにおつかまりくださいなら私がテラを支えようあいにくこの間のブリッジには最小限のシートしかないからなありがとうございますサンサンさて全員揃ったかメディア君作敵の状況はアステリズムの作敵圏内に赤力反応超重力反応および熱源反応ありません フルート、そちらはどうだこちらも問題ないさらに128回のシミュレーションを重ねたんだ安心安全なソロの旅を約束しようんでは卑弥呼突入の合図をたろう私がいいの西軍の名を冠するこの艦の行き先はお前が示す先であるべきだそれにこういうのが嫌いなお前ではないはずだ さすが艦長分わかってるむしろ一回やってみたかったんだよね<笑>これよりアステリズムは地球へと降下します大気圏突入開始隠かしてスターチャイルドたちを乗せたアステリズムは地球へと向け降下を始める地球 それは人類が生まれ育った母なる奇跡の惑星しかしスター・チャイルドたちの帰還がこの星の平和を揺るがす動乱の始まりとなることを誰一人として知る者はいなかった泣き虫るな それが星の家にいた頃の私のあだ名だった物心がつく頃私とお姉ちゃんはクソジジイに連れられて星の家にやってきた星の家なんて可愛らしい名前を掲げていたけど実態はクエーサーのパイロットを育成する軍の施設だった世界中から集められた身寄りのない子供たちと一緒に私たち姉妹も パイロットになるべく訓練を施された大人でも厳しい訓練を私たちは互いに励まし合いながらいつかつかめる自由を夢見て長年耐え忍んできた<笑>どうしたのルナまた泣いてるのやだ<笑><笑> ルナにパイロットなんて無理だよ<笑>もう怒られるのや何をやっても一番下手くそな私は大人たちに怒られない日なんて一度もなかった死にたいもうこんなところやだよ死にたい死んで楽になりたいそう思わない日なんて一日もなかった ルナはさ今何が一番欲しい<笑>ここから出たい自由になりたい自由か私と同じだねでもさ死んじゃったら家の外にも出れないし自由にもなれないよそれでもいいのやだよ じゃあ頑張ろうパイロットになれば星の家の外にも出れるしいろんな所にも行けるはずだよ富士山にも行ける行けるよそれにもっと遠くにも行ける お, けさま、うん、お月様にもうんお月様にも行けるだからさ2人で頑張ろう大丈夫ルナにはずっとお姉ちゃんが一緒だから 毎日泣いてばかりの私をいつもお姉ちゃんを慰め励ましてくれたきっとお母さんがいるとすればお姉ちゃんみたいな人なんだろうと幼いながらに私は姉に母親の幻想を重ねたそんなお姉ちゃんだからこそ誰からも慕われて気がつけば私たちの中心人物になっていった おいおい、またルナがピリケツかよ。いやーい、ピリケツルナ<笑>こ。ここから出たい。自由になりたい。ありん。あんた、またルナを乗せたな。ルナちゃん、前よりも上達したと思うんだけどな。ねえ、この後、時間あるなら練習付き合おうか <音楽>よしじゃあ夜はルナの特訓ねもちろんあんたも付き合うのよルナを泣かせた罰よ嫌とは言わせないよげ俺もまあしゃあないかカス女イ霸凌星の家という限られた生活空間そして同じ境遇の仲間 辛いことはたくさんあったけど私たちはお互いに支え合ってきた身寄りもなく戸籍も存在しない世界に存在しないはずの私たちけれども私たちは確かにそこにいたこの頃だったお姉ちゃんが施設の大人たちやクソじじいにこびへずらうようになったのは ねえルナなんでこんな簡単なこともできないのごごめんなさいお姉ちゃん謝ってなんて言ってないのあたしはなんでこんな簡単なことができないかを聞いているのはぁ、あ、ほんとなんでこんなのと姉妹なのかしらこれじゃあたしまででき損ないに思われちゃうじゃないおお姉ちゃん今なんて パイロット候補生ナンバー001テラお前は次の課題だ第4シミュレータールームへ移動しろはーいま待ってお姉ちゃん今の言葉嘘だよね最近のテラ嫌な感じだよねなんか大人に露骨にこびてるって感じ付き合いも減ったよね 私たちのリーダーみたいな中心的な存在だったのにさ前はいつも一緒にご飯食べてたのに今じゃ大人たちと一緒に特別メニューなんだっけ仕方ねえよ俺らの中じゃあいつが一番出来がいいんだからだとしても気に入らないわ妹のルナちゃんに対する当たりもきつくなってるじゃない昔はあんなに仲のいい姉妹だったのにね 本性が出ててきたって感じよねさすがグレーソン長官の娘なだけあるわいかにもあの人の子供って感じ毎日泣いてばかりの私を慰め励ましてくれた優しいお姉ちゃんはこの頃にはもういなくなっていた代わりに。 大人たちに媚びを売り、私たちを下げずに、虐げる悪魔が、そこにいた。星の家の運営方針に変化があったのは、4年前だった。スター・チャイルドと呼ばれる星の意志を宿したダークマター、G 粒子を認識できる少女が発見されたことがきっかけだった。私たちは、パイロット候補であると同時に、スター・チャイルドに覚醒するための、被験体になった。 それをきっかけにトレーニングはより厳しいものになりまた、さまざまな実験も加えられ、大人たちも、今まで以上に厳しくなっていった。忘れもしない、あの日、その時のことは、未だに鮮明に覚えている。 小提拉的性格改變我注射个奶奶的奶苦的奶奶<笑>的奶奶的奶奶的奶奶的奶奶奶的奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶い奶奶奶い奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶 それだけじゃない痙攣してるすぐに大人を呼んできて分かったこの頃からだった星の家から子供達がいなくなり始めたの後で知ったことだけどいなくなったのはステラコードの形成率が悪く スター・チャイルドへの覚醒の見込みがないと判断された子供たちだった私はパイロットとしては一番下だったけど覚醒に必要なステラコードの形成率は高かったらしく何とか出荷されずに済んでいたそしていつになっても誰一人としてスター・チャイルドに覚醒しないことにしびれを切らしたのか訓練や実験投薬の量が日に日に増えていった はし星様が見えるのキラキラって輝いてパーって光るのやがて死にはしないものの心が壊れた子供たちが出てきた過酷な訓練と実験ストレスに心が耐えられなかったのだ彼女たちもまた星の家からいなくなった 仲間が減っていく寂しさから私は何をちまよったのか元の優しいお姉ちゃんに戻ってほしくて誕生日にプレゼントを送ってみたりもしたけど逆効果だった未開封のままゴミ箱に捨てられていたプレゼントを後でこっそり回収した星の家は普通じゃない。 でもみんながいたから私たちはこの家の凶器に飲み込まれずに住んできたけどもうダメ支え合う仲間も減って毎日のように目の前で誰かが壊れてそして消えてゆくそう教えてくれた彼女も23日とたたずに壊れて星の家からいなくなった。 誰かがいなくなるたびお姉ちゃんの私に対するいじめはひどくなっていったルーナまた成績がビリだったんだって困るな出来損ないの妹を持つと私まで出来損ないに思われちゃうじゃないごごめんごめんなさいうるさい妹の分際では私に口答えしない いつも他人の顔ばかりうかがってメソメソしちゃってさ泣けばみんなが言うこと聞いてくれると思ってるのち違う喋るなって言ってんの<笑>何をしている何でもありませんお父様出来の悪い妹をしつけていただけですパイロットとしては無能だが 被検体としては価値のある娘だ至らぬのなら姉としてしっかりとしつけてやる<笑>なんだその目はこれはお仕置きが必要ね<笑>優しい姉も仲のいい友達も失った私はいつしか 窓の外に見える月の優しげな光だけが心の支えになっていたそしてある日の晩いつものように泣いていた私は月の声を聞きその意思を宿したスター・チャイルドに覚醒したことで私への実験は終わったその代わりお姉ちゃんに対する実験や投薬の量が たから見てもわかるくらい増えていった多分血縁者だから覚醒の見込みがあると思われたんだと思う黒かった髪の毛も薬の副作用やストレスで日に日に白くなっていったそして壊掉了お姉ちゃんはスター・チャイルドに覚醒することなく壊れた正直 ま見ろって思ったそしてお姉ちゃんが星の家から破棄される日グラビティロスの発生直前になぜか正気を取り戻したそして私の手を引き外に連れ出すと私を空に落とした 今更んな夢为了让观众了解过去啊。外が見えただけ、星の家の方がまだマシね。多分ここが私の追の家。どうせ死ぬなら、せめてあんたに見守られながら死にたかったんだけど。ま、無理よね。<音> あるに決まってるじゃないあんなクソみたいなところでクソみたいな人生を送ってきたんだもの少しだけでいいから人のみな人生を送ってみたかったな学校に行って友達と遊んでそして家族のいる家に帰るでもいいのよこれで 私だけが幸せになっちゃいけない。残された人生は生産に使うって決めたんだから。でも、ダメだった。あんたに力をもらって、リレイヤーも利用して、オブザーバーにも手を貸してもらった。あれだけお膳立てをしてもらって、何一つなし得ないんだから。ほんと、自分が嫌になるわよ。 やっぱり私は昔から何も変わらない出来損ないあんたさ人を選ぶ目がないよねきゅうぱうありがとうせめてくそじじいに少しでも吠えずらがかせたかったななら 今度は私の手のひらで踊ってみるというのはどうだろうこうして顔を合わせるのは月のプラント以来だったかなあんたどうしてここに細かいことだ気にする必要などないそれを可能にする力を私は持っているただそれだけだ相変わらず不散さ臭いやつで わわざわざこんなところにまで会いに来て何のようなわけぜひとも君に見てほしいものがあってねこれを見てほしい何よこれ名簿じゃないニコトアミアエミリージェシカマリカダリアヤーリン シェジン、アデリナ、エリーゼ、ハルレット、ピヨンダ、ルアナ、チュンナ、クラー こ, これ、全員、星の家か、ら消えた子たちの名前じゃない。女比較多教え、女なさい、このリストは何なんであんたがこの名前のリストを持っているの彼女たちは、まだ生きている。いや、生かされている。 と言った方が正しいか軍が推進中のクエーサーの疑似人格 AI システムそれは星の家にいた子供たちの人格のコピー達だ彼らは皆メルクリウスという器の中にとらわれているグレソン長官の忠実な兵士となるべくねあのクソじじいどこまで私たちをもてあそべば気が済むのよ 君という星はまだ輝き太陽に見える来た前復讐者たる君に新たな力を授けようこれってお姉ちゃんたちが乗ってたステラギアタイプスカウト名前は君が好きにつけるといい私から君への二つ目の贈り物さ答えて。 政府の人間が私を焚きつけるだけじゃなくこんなものまで与えて一体何が目的なのオリジナル1の時だってそう私にも私なりの目的があってねたまたまそれが君の目的と合致しているだけにすぎないたまたまねまあいいわこの機体私がもらってあげる 卢娜大逃亡。 リ利用させない絶対に私が解放するんだからステラギア奪われたのは例の試作機かまだ交流室の確認ができていませんがステラギアに乗っている以上間違いなく犯人は彼女でしょうコソドロなんざ興味ねえだが 目の前で盗まれれたとなれば話は別だ両方とも無傷で露獲できればよしもし無理なようなら始末しても構いませんたとえスター・チャイルドの肉体が死んでも星の意志は消えることなく次の依り代に宿りますならば対リレイヤーの戦力としては次の者のと良好な関係を築けばいいだけの話リレイヤー情報が失われるのは損失ですが こうなってはやむを得ませんうんわかった中間有一個寶箱然後我們一個干他們7台彼女があの機体のシステムに気づくと面倒です使用したところで使いこなせるわけありませんが迅速に対処してくださいハレーさん それ…フラグ…できるだけはないけど、この数を相手にするのは面倒だわ早速だけど、この子のシステムを使わせてもらうわクラスターシステム、起動来なさい、私のしもべたちご主人様がお呼びよシステムを起動したのですかまさか彼女は… あの機体の機能を知っていてやっぱり思った通りだからフラグって言ったのにしかしシステムを起動したからといってステラギアと随伴機を同時に並列操作することなど不可能ですハデーさんそれもフラグうん<笑> 麻烦啊还是要想辦法敌人一个一个处理掉。侦察机就是哦荡机浮游炮然后还有各种异常状态攻击。剑有三十一的话所以马上就可以出手了 我就不能够了我就不能够了我就不能就是能一出我就不有够法反就但能一出我就是仇恨了是拉不的够可以就不能够了我就 算是炮塔吧我把弹拉到前面。把击被击落也没什么关系就是了。 技能治疗炊昂鸡的動上我以前看你的脸的脸上我想 リアルタイムで AI をアップデートしているというんですかもうここまでくると一級フラグ建築士だねどうやらたった一人で私たち人類に喧嘩を打っただけの腕はあるようですねおーおー OK 把他砍死 ,614, 技能威力破坏不够。靠最大 SP 不够放一次。那就直接砍。总之先把 Boss 级的带走可是命中只有 70%。s a t h 宕机过热病毒宕机浮游炮 SP 不够啊。 看到没有异常状态耐心免疫宕机哦对，用过热让你不能动这也是免疫宕机过热排命 上去揍啊 ,360, 是也是不到 70%。 聊我不讲话是怎样雅基 如果都命中可以一波带走如果没命中就搞笑了不過他也不能动那也不能动我先把它宰了 看怎么都没中啊是怎样这有有事哦啊回一下 SP。 有了哈反正你也不能动把你的起是你能你是提升你 那个把鸡的那个仇恩值快了 侦测加一级命中率加快十快十趴，但没中。这个被降量级有点太多了。侦测提升中够放。 よ心かしらに行く。これの間だとこ 时间全部围过来了嗯，那个异常可以等时间过但是因为时间还很久三回合这边还是随手 解, 一解啊，范围哦都不够这边要绕一下 道过来技能自我侦测提升 是降低的一样再叫一台靶机把路堵了召唤靶机把路堵起来喊 哦那你不去放你不去攻击那边放技能范围 侦测提升。 好把鸡死了敢暴击勒 彩彩彩彩彩彩彩彩彩彩 潘金楠和很提升高度开始吗 Are 很落灯治疗不能让我的无人机白白送掉 SP 都不够待命军方胡人机对砍啊砍中就赢了。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 靶机真的很薄跟坦比起来靶机真的太薄了你能是我仇恨提升你要是可 侦察机真的太硬了接下来是接下来轮到行动应该都会侦察机三百九十七 第十一毕竟还是属性的关系技能没有技能可以放啊直接砍因会被反击很痛打不动啊 我过去追杀干为什么待机了技能还有没有异常耐性皇家守护异常状态抗性五十趴，尴尬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 一收攻击哦八十八十如果都中的话就带走了不要让我失望啊哦到底我到底在八十 s s 几次了有没有搞错啊 范围治疗又是无人机攻击这真的太弱了 可是我又没有 buff 可以放好来了 12但是要把握这个他把自己关到角落的机会他把自己关到角落就是打他的好机会 一百八所以可以直接带走有 s p 八十吧五百零七 就不哦真的很弱哎 鸡咯屁啦。好，结束。 然後就這些没有弹弹的这边弹弹的弹弹弹弹弹弹弹弹弹弹弹弹弹弹弹弹弹弹弹弹弹弹弹弹弹弹弹弹弹弹弹弹弹弹弹弹弹弹弹弹弹弹弹弹弹弹弹弹弹弹 動きが止まったハレー、どうするつもりだすでに近場の建物の屋上に狙撃手を配置済みです姿を見せると同時に射殺しますお前、はじめからそのつもりだったのか私たちに必要なのはステラギアですイインスマーチャイルドといえど私たちに害なす存在であれば不要の存在です では待て、ハレやつの右手を見ろ あ, あれは自爆スイッチ動かないであんたたちだけじゃないわビルの上にいる狙撃士たちもよまさかバレていた少しでも妙な動きを見せたらこの機体を派手に自爆させる今<笑> この機体の超重力推進装置は暴走の一歩手前の状態にあるわそしてそれはあと120秒で勝手に爆発する本部を吹き飛ばされたくなければおとなしく道を開けることねブラフですね生に固執して脱走したあなたが自身の命を天秤にかけるような真似をするとは考えられません 私の覚悟も舐められたものねなら撃ってみなさいその代わり一発で仕留めなさい出なきゃ私はこのスイッチを押すわよそして残り60秒どうしたのウルフだと思うならさっさと頭でも心臓でも撃ちなさいよ あの女の目悪くねえな残り30秒だけどこんなところであんたたちと心中するなんてごめんよあんたたちだけで行きなさいはじめから狙いはこれでしたか よしこれで道は開けたわやってくれたじゃねえかちこれだけやられてまだ邪魔しようっての聞かせろ何がお前を突き動かす何をなそうとしている復讐よ私はグレソンオーダーを許さない命をもてあそぶだけじゃない 死んだ人間の心ももてあそぶあのクソジジイを私は絶対に許さないクソジジイは殺す私たちをもてあそんだ研究者も殺すそいつらに生み出されたサテライトも殺す一人残さずね軍を相手に正気か死ぬぞこの復讐を遂げるまで死ぬつもりはないわ私の首が欲しいって言うなら その後にあんたにくれてやってもいいわハハハハハハハハハハしてやるはああんた正気なのさっさと行け俺の気が変わらないうちになハハハハハハうハハハハハハハハ わざと見逃しましまたね見間違いじゃねえのかそんな言い訳が通用すると思っているのですかこのことは上に報告させていただきます<笑>好きにしろねえジュピちゃん本当はどうなの<笑>やつに俺たちと同じ匂いを感じた。 それだけだそれってあの子も私たちと同じお父さんに捨てられた後継者候補ってことあれでもあんな子いたかないややつはアトラスとは無関係だ俺たち後継者候補ともなそっかならちょっと嬉しいかな 私たちみたいな目には誰にも会ってほしくないからどうだろうなえアトラスに捨てられても俺たちにはおふくろがいたおふくろが死んでも俺たち兄弟は共にいる親戚中をたらい回しにされ傭兵に落ちゾス社に代われ GT ラボに身売りした今もな生きるために。 いろんなところに行ったよねでも沐星和土星有一直在一起嗎あと運行速度都不一樣俺たちはともに生きる明日を求めてあがいてここまで来ただがあの女は違う明日なんて求めていない復讐に命をかけると言っていた 明日を手に入れるための復讐じゃなくて昨日を生産するための復讐そうだあもしかしてジュピちゃんが見逃したのってあの子に同情したから俺が同情はっ<笑>違うな復讐に生きる奴は復讐に死ぬここで俺たちが手を下すまでもねえ それだけだ本当お前がそう思うならそうなんだろう。お前の中ではなそろそろ戻るぞあ待ってよジュピちゃん這一次的劇情真的マ有夠長的好那我們到這邊